就一次面前就一次面前就一次面前就一嚟玩到 Z, 做卡卡《d 就 a 次面前就一次面卡就一次面前就一就要玩呢前 d 一次就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次面前就一次 そこのお二方聞こえてますよね実はあなたたちにとっても素敵なプレゼントを用意したんですよほらそろそろ目を開けてくださいえ ど, どこだここ誰かに呼ばれた気がしたけどでもなんで俺はこんなとこにいるんだカカロット ベジータもしかしておめなんかオラ呼んだの誰が貴様など呼ぶものか貴様と同じく俺も誰かに呼び出されたんだう ん, んだそれって誰が<笑><笑>私ですよ孫悟空さんベジータさんえ誰だおめ私の名前はウイスウイスさん とでも読んでください。お、あ、ウィスンだな、分かった。馬鹿めそんなこと今はどうでもいいだろう。貴様、なぜ俺たちをこんな場所に呼び出した？なぜ俺たちの名前を知っている？貴様のような奴とは一度も会ったことないはずだぞ。<笑>その通りです。 ベジータさんの言うとおり、こうして私たちが顔を合わせるのは初めてです。ですが、そんなことはどうでもいいのですよ。ど, どうでもいいだと大切なのは、あなた方2人がかなりの強さを持っているということ、<音楽>そして、もっと強くなりたいと思っていること。<音楽>念のため確認しますが。 お二人とも強くなることがとっても大好きですよねチャイティムふんサイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ俺たちもっともっと強くなっていろんな奴と戦ってみてと思ってるうんうんそれではあなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげますよ。 手伝ってってそれってオラたちと修行してくれるってゅうことかええそのためにわざわざここに来てもらったのです二人にはこれからいくつかの課題を与えますからそれをクリアしていってくださいちゃんとクリアしていけばあなたたちはそれはもうとってもパワーアップすることができますよ 本当かそれにわかには信じがたいなそもそもそんなことをしてお前に何の徳がある<笑>私に徳とか損とか関係ありませんよ重要なのはあなたが強くなりたいかどうかただそれだけなんです<笑>ならばさっき伝えた通りだサイヤ人が強さを求めるのは当然のこと よろしい。それでは修行を始めるとしましょう。ですが、今回のことは、いわば裏技のようなもの。本当なら、こうしてここであなたと会うことも、おかしなことなんです。いいですか。そこのところは、あまり深く考えないようにしてください。いいですね。な、なんかよくわかんねえけんど。 分かった。いいだろう。強くなれるのであれば気になどせん<笑>おほほ。お二人には期待していますよ。ぜひとも強くなって、ビルス様の暇つぶしに付き合ってくださいね。ビルス様<笑>おい、今何と言ったやってるね。 ピッチャーメンバーやルシー。<laughs> おいや、起きてらっしゃったんですかちょうどさっきねビルスビルうう、うん、ビルスサラと いやあ、ベジータ王子。久しぶりだね。な、な、な、なぜあなたが、んっさっきウィスは言ってなかった僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだとですかこの頃ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、 たまには思考を変えるのもいいと思ってねは、はあ、えっとこいつはあほん、こちらは破壊神のビルス様宇宙一強い破壊の神様ですは破壊の神その通りとっても強いんだよ僕は 本当かよじゃあさオラと試合してくれよその破壊神の力っちゅうのを見てみてババカ野郎なんてこと怖いもの知らずですね僕お前にそんなこと口にできるなんてね面白いじゃないかまあ僕はその辺で昼寝してるから。 戦いたくなったらいつでもどうぞもっとも今の君程度じゃ僕は満足しないウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめするよじゃないとあっさり消してしまうかもしれないからねそそんなに強えんかビルス様まあ、そんなわけで精一杯励むことだねウィス あとは頼んだよさて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょビルス様のためにどんどん強くなってくださいね強くなったらビルス様と戦えるんか俺らワクワクしてきたぞ<笑> 強くなるのはいいが、それがヤツのためだとは複雑な気分だ。<笑>さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら私に声をかけてください。よし、一やってみっかー。それじゃ。 没知还没法应该超神呢嘛。但是这样就可以了。你看看。哇这是已經样。哇这是什么哎不用了一點。哎不用 どうしても気持ちで気が生まれやすいてくるサービスをしてくる。<音声> なかなかですよ国空さん。わあ、やってるね。お、ビルス様、どうなさいましたか？なに、ちょっと確かめたくなってね。ヒヒ、ウイスさんのおかげで、俺らかなり強くなったぞ。俺君だ、役にだいんやればいい手合わせといこうか。うん、<笑><笑><笑>まだビルス様の望む強さにはなっていませんが、ま。 いいいでししやっーそれじゃ今すぐるるかよフルパワハハハハる。<音><音>真<音><音> それは楽しみだ<音声> は す, すげえほら全力でやったのにビルス様全然余裕だこんなもんだろうね今の君はま待、ま、だまだほらやれぞゃ。<笑>その状態じゃ無理だねそれに今の君になんぞ興味はないウィスはい僕は昼寝の続きをやる後のことは頼んだよ わかりましたちきしたオラが弱えから興味なくしちまったんかないいえそんなことありませんよ先ほどの試合はあなたの素質を見極めるための戦いもし素質がないと判断されたのならあなたは容赦なく消されていたでしょうえっっかよですがあなたはこうして生き残っている。 つまり虽然天生战斗力低、但有战斗头脑啊。そうなのか。<音楽>ですがまだそれだけです。これからはあなたが持つ力をより解放できるよう修行をしていきますよ。ああ、俺はもっともっと強くなってビル様を驚かしてやる。その意気です。そのあなたの意志に敬意を表し一つ。 力を解放してあげますよおいディオが無数お前ら解放拳かそれなら俺も使えるんだけどなおやおやそうでしたか しかし、せっかく頑張ったのですから何か報幕ならばこちらを差し上げることにしましょう。ああ、すげえ、サンキュウさん。この調子で頑張っていけばもっと素敵なことが起こりますよ。本当か。俺ワクワクしてきたぞ。さて、それでは次の修行の話をしましょうか。 次からはこの私と実践形式の試合をやってもらいますこれまでの修行で培ったものを私にぶつけてくださいまあ私はとっても強いのでどんなに思い切りやっても構いませんよお、お、やっぱツンゲーんだなウイスさんもとはいえビルス様と遊んで疲れたでしょう少し休憩を取りましょうか 休憩を取った後準備ができたら私に声をかけてくださいうんわかったもっと強くなってビル様驚くよさてそろそろ修行を再開しましょうか今は、羊等級超提升の修練突破技術の修練 突破極限應該就是形態等級提升就哦等級提升打維斯突破極限就是打比奴斯呢個但是呢次打維斯好啦那眨眼應該就我應該打完了哎唷 フフフもしかして悟空さんの成長が気になってあまり眠れなかったんじゃありませんか冗談はよせ。睡眠が十分取れたに決まってるだろう。今さっき起きたとこだよ。そうですか。ビルス様がそうおっしゃるならそういうことにしておきましょう。<笑>でお前。 ようやく使い物になるくらい強くなったようだわかるんか、ビルス様まあね、しかしうん、これなら案外楽しめるかもしれないなだ<笑>ね、ウイス13年はええええ、ごくさんなら大丈夫だと思いますよよし、それじゃさっさとスーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか ス, スーパーサイヤ人ゴッド なんだ、説明してなかか、ったのかウイススーパーサイヤ人ゴッドとは6人の正しい心を持つサイヤ人によって一時的に生み出されるサイヤ人の神を指しますつまり悟空さんとあと5人のサイヤ人がいればスーパーサイヤ人ゴッドになれるというわけですこ5人もサイヤ人ってそんなにいんのかな、まあ それについては私が何とかするのでご安心をな何んとかするっていうやっぱすんげんだなウシさんってそれにしてもスーパーサイヤ人ゴッドかスーパーサイヤ人にまだ上があったんだなあなたが望むなら今すぐにでもゴッド化の準備を始められますが。 わかりました。で これがスーパーサイヤ人ゴッシャンサム待っていたよ、この時よ。またせちまって悪かったな、ビルス様。けど、これで思いっきり戦うことができるぞ。本格的な運動は実に久しぶりだ。少々、力のコントロールが甘くなるかもしれん。コロッと殺してしまったら、すまんな。 大、えー、丈夫だ今のオラはそんな簡単にやられたりしねえ、はあ、その自信と度胸は認めてやるだが肝心の実力はどうかなせっかくゴッドになったんだがっかりさせるなよ あ, あ行くぞビルス様せいぜい楽しませてくれよ孫悟空どう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 閃閃閃閃閃閃看你頭氣彈你看去 都多你的哇子 よっ<音声><音声> 又你把这边又一大小的你嘩嘩嘩大呢 OK 好的好的好的好的 ゃわか。 本当に久しぶりだよ僕を相手にここまで戦えるやつに会えたのはしかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは<笑>本当に面白いやつだスーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということはあなたも神の一端に触れることになります。 むやみあたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫ですよ。そういうことで、ですよ、ね。ビル様。いずれ、お前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。アンガトナビル様。 <笑>これで修行は終わりですねお疲れ様でした私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよあ、そうだあのさ、ウイさんまた修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかなほうウイスさんとの修行はすんげえ力尽くしよだから、な 頼むよ。うん。ま、いいでしょう。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。やったー！あがとな。よ。 スーパーパサイヤ人2かそれならずいぶん前に得得しているぞおやそうでしたかならばこちらを差し上げることにしましよこれはフん<笑>悪くないな<笑>なかなかのものでしょ頑張ってるね結構結構ビルスさ うあれからどうだいベジータはちゃんと強くなったんだろうね、ウィス。そうですね。まあ、今の段階でも、この宇宙において、トップクラスと言っていいかとよし。それならさっさと、スーパーサイヤ人ゴッドになってもらおうか。スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ゴッドとは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 補充饭 like it's a failure, I see you're upsizing. Mejita Sama can't I like to eat this year? What a sugar, none tokasimas know there. Daka, what's a g o 多底是不是我打開打啦<音樂>角度我不知道我不知道我不知一我上一個我不一個我不知一個向知望，一個向道我不知道 ーーよいやこか、またせあがって。もしあきらせらららない、またはさんやおしえ。べーごとレスイン、せいはさん、ゆさのまい。おい、いただきたいと、ゆものじゃありません、まあまあ もはや逃げられんやるしかなかろうだが覚悟するのはそっちだビルスこれほどの力があれば貴様なぞ<笑>本格的な運動は実に久しぶりだ少々力のコントロールが甘くなるかもしれんコロッと殺してしまったらすまんなし死んでたまるか いいぜせもう一度やったら。<favorite itemurry> that's 好好好好好好好好好好 頑張るじゃやややうんハ、うんハ、うん やっ<ペー>たる<ペー> なるほど、やるじゃないか。<笑><笑>ふーん、ギリギリ及大点かな。雑なところもあるけど、そこはまあ、この先に期待ってところか。では、合格ということですね。おめでとうございます、ベジータさん。 かったですねご合格ええ、実はもし、ゴッドの力を扱いきれなかった場合、ビルス様、はあなたを消してしまうおつもりだったんですよし。しかし、暇つぶしに付き合うだけだと。スーパーサイヤ人、ゴッドにまでしてやったのに、暇つぶしにもならんようなやつは、不要だからね。 だがお前は扱えた今後の暇つぶしのためにも生かしておいてやるなななスーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということはあなたも神の一端に触れることになります分かっているなその力下手に使うんじゃないぞもしバカなことに使ったらその時は消しに行くからな いいずれお前の力が僕の役に立つ時が来るその時までせいぜい力をつけておくことだな。チッチンさん、ペタポーサー。こんなんだ、バイトにとは、ペリロシアを ストレスでいいか何やら体調が悪いようですが一言いいですかな、なんだもし修行をもう一度受けたくなったら遠慮なく言ってくださいビルス様を満足させてくれたお礼ですいくらでも修行をさせてあげますよわ、わかった 好啦咁嗰條片嚟呢先如果知料片嘅留返 like, 畀你嘅 share 條片即係要訂閱呢個 channel, 撳埋隔力咗即下次出片準時收睇咁我哋下次呢就係睇下打坏咗二百五十呢嘅比如老师会点啦兩個版本吓吓悟空同比大版本。好啦我哋下次见拜拜。